はい。3週目、4回目の動画です。はい。動画を作ることをやっています。このビデオでは、ズームですね。うん。ズームで、ビデオを作る方法です。ズームでビデオを作るときの、いいのは、あの、時間の制限がない、多分ないんじゃないかなと思います。あの、無料バージョンは、 40分までという制限がありますが、それは3人以上がセッションに参加した時ですね。でも、普通録画をするときは、1人でやりますから、その制限がありません。ね。で、何でもできます。PC の音を入れることもできますが、ちょっと録画までの手間がかかります。 で、私は実は、ほとんどのビデオは、ズームで今回は撮っています。というのは PC の音を入れなければいけないの、ことが多いので。ただ、今、このビデオはルームで撮っています。なぜかというと、ズームで撮ってしまうと、ズームの画面が出て、あの、映らないからですね。えですから、このビデオはルームで撮っています。はい。ではやってみましょう。 はい。まず、えー、ズームを立ち上げますね。今、私はログインしている状態です。ね、ログインしていて、じゃあ、新しいミーティングを始めます。はい。じゃあ、ミーティングが始まりました。オーディオを接続します。はい。今、一人でズームをやっているということです、ね。ビデオはつけたい人はつけてもいいですけど、まあ、 あの、つけたら、多分、録画したら、この右の上に自分の顔が出るはずです。これは設定で変えることもできますね。はい。はい。でも、普通、授業のビデオを作るときは、まあ、スライドを見せますよね。じゃあ、シェアスクリーンをします。はい。で、いろいろと出てきますけれども、まあ、自分がシェアしたい。あの、バックにしたい。 ね、スクリーン。まあ、これにしましょう。これ。ね。はい、シェア。あ、その時に、シェアコンピュータサウンドですね。これをしないと、コンピュータの音が録音されないと思います。はい、これをチェックをして、シェアしてください。はい。今、これで、この画面がシェアされています。まあ、一人ズームですけどね。はい。で、録画を始めるときは、この状態にして、これね。 あ、で、もしね、あの、これをチェック忘れてた人は、ここでチェックを入れることもできます。シェアコンピュータサウンドね。今、チェック入ってますね。はい。で、レコードの方法はいろいろありますけど、まあ、コンピュータにしましょう、今日はね。はい。じゃあ、これを押しますね。はい。これで、今、録画が始まっています。じゃあ、例えば授業のビデオを撮るときは、このスライドを、こうして、 はい。皆さん、こんにちは。ね。こんな風に。あとは、ね、喋りたいことを喋って、ね。すればいいんですね。えー、はい。はい。じゃあ、ね。はい。じゃあ、今日の授業終わりまーす。とか言って。はい。で、終わるときは、えっ、ー、とね。まあ、いろんな終わり方ありますけど、まあ、ストップレコーディングをしてもいいし、 もうセッションをやめてしまって、ね、やめてしまえば、もう自動的に。はい、じゃあやめますね。これね。はい、じゃあ皆さんさよならとか言って。はい、こうやって。やったら終わります。そしたら、自動的に、コンバートしてくれるんですね。まあ、コンバートっていうのは、そのビデオに変えてくれるってことですね。はい。はい。それでもう自動的にこう出ました。じゃあこれちょっと見てみましょうか、ビデオ。 はい。ちゃんと取れていますね。はい。まあ、簡単ですよね。うん。まあ、ちょっと手間はかかる。ルームに比べると手間はかかるんですが、あれ。ね。ルームに比べると手間はかかるんですが、あの、無料でできますし、あの、いろいろなことができます。PC の音も入れることができるのでね。はい。なので、 まあ、最終手段。PC の音を入れなくてもいいときとか、5分以内で終わるときは、ルームとかの方が楽だとは思いますが、まあ、このズームを使えばね、まあ、最終、うん、最悪、こういう録画ができるということです。はい。ね。はい。えー、というわけで、ここではズームを使った録画の仕方について説明しました。はい。お疲れ様でした。